KB の, 地図のライバー手作りで う, ーんうまいンで超おいしい KB し た, ーそれだお待たせたくさん食べて、ね、新鮮おいしいフレッシュチルド 「今日はリエスはルティーラー」「リソンレットもたくさんたくさんたくさラッピー」「きょうははっビフライ」「フレッシュチルドの k ビこれあたる」「きょのおかずはエステルティーラッピー」「リソンレもたくさんたくさんラッピー」「きょうははっさフライ」「フレッシュチルドの k ビ